6代目ですもうすぐお盆になりますでこのお盆この間畳に問題が発生することが多々あります毎年お盆が終わった頃にお盆前に畳張り替えたんだけど畳がこうなっちゃったというのがありますそれはですねお盆の時にお供えする果物果物を特に大きいやつとかを直接 畳の上に置いいてしまうこれがやばいです果物は置いておくと、まあ、ちょっとずつ熟したり腐ったりして汁が出てきますそうなるとそれが畳にシミになっちゃうんですねしかも匂いがつきますですからもし果物などを置くときは下にお盆などを敷いて絶対に汁が畳につかないようにしてくださいまた花瓶花瓶なども まあ、鉄路などで畳に水がついてシミになったりします。最悪腐れたりもします。ですので、きちんと養生をして、その上に置きましょう。これからお盆になります。一番注意するのは、そこです。それでは、6代目でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。パソコンの方は、